レタントン、レタントン、レタントン、レタントン。レントンやっとベトナム語、マジむずいよね。うん、むずい、うん。いやさ、さあ、このレタントン、うん。これも通じんじゃん。レタントンね。伝わらないよね。 レタントン。<タッ><ク><タッ> タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン thanh ンですですで h ですですですですです h すですですですです h すですですですですですですですですですですですですですですですですですです t h です h すですですですです t h です h すですですですですですです h すですですですですですですで どう レタン。